ヨシユキですグリコカプリコスティックマロンショコラグリコカプリコスティック マロンショコラを買ってきましたマロンクリームが渦を巻いていますよぐるぐる回っちゃいました 香ばししいサクサククたコーンと甘くてほっこりした栗の味わいが楽しめる季節限定のカプリコスティックですそれでは甘くてほっこりした栗の味わいが楽しめる季節限定のカプリコスティックいただいちゃいましょう じゃ行きますあれどこかなら開けるのかな箱、開けました 3本入っていますねそれではそれでは。それでは 開けましたこうやって遊んじゃダメですよ目に刺さって危ないですからねこうやってほら人に向けたりしたらねおこうやるとなんかなんかちょっと光って見えますね ああ皆さんこうやって遊んじゃダメですよ説得力ないな ユニコーンダメですよ遊んじゃんねそうやって遊んじゃんダメですよよしそれじゃいただきますあこの ーンのサクサククした感じとですよこの中のチョコレートがなかなかいい味わいですね あ, あ、あとこのチョコレートがねササ っ, って溶けていく感じがしますよ今度はこっちを食べてみますねじゃああっ こっちはですね、あの、マロンの味わいのチョコレートですねあ。あ、でもね、あの、ちょっとね、空気がね、たくさん入ってるからね、この口どけがいいですね。いや、うん、うん。うん。あ、こうやって、栗を楽しんで、 そして、うん、普通のチョコレートー栗のチョコレートと普通のチョコレートの2種類の口溶けが楽しめるんですねあとはこのやっぱこの口の中でこうささってとろけていく感じですね、うん、あとこのコーンの した感じね い, やいいいやですよななかなかこれは、うん、それではちょっと2つこの2つの味をいっぺんにこう味わっちゃいましょうかね次はねああなんか2つ合わさるとねああのうんなかなか。 このマロンの香りがきてねまたこの口の中でとろけてでまたこのチョコレートの味わいがいいですね、うん、これはなかなかいいと思います よ, よ, よ以上グリコカプリコスティックマロンショコラでした 開封後はお早めにお召し上がりください。